はい、というわけで、みんなで語ろう打ち上げのマラジョです。はい、いでみででみですいません。<笑>音声が<笑>。音声が<笑>、音声 が, <笑>音声が<笑> 重, 重なってしまった。 はい、どうもー。はい、というわけでね、やっていきたいと思います。11時45分からの始まりの予定でしたが、ちょっと2分遅れてやってまいりました。どうも、くぬぎみでございます。<笑>はいというわけで。 いやー、本当にね、ちょっと今日は、ツイッターでいろいろね、まあ仲いい人とやりとりしてたんですけど、まあ誰とは言わないんですけど、<笑>誰とは言わないんですけど、僕的にめちゃくちゃんでるんだね、あの、まあ女性の方がいて、<笑>その人をいじって遊んでました。<笑> やっぱね、キャラにね、一癖ある人はね、いじるととても面白い。<笑>いやー、ほんと、ほんと、ゲス笑いしかしてませんけどね、僕ね。はい。<笑>とても、とても、とてもキャラに一癖二癖ある人は、いじると面白い。<笑>面白いっていうね。 本当にしゃべったのたい感じになると思いますけどまあまあまあねまあねツイッターで言っちゃったし<笑>言いましたし言いましたし有言実行だしっていう<笑>、うん、まあそんなねあの キ, ャラキャラもキャラに一癖も二癖もある人はいじると面白いという話でした。<笑> 若始めの話題どんだけ<笑>変な話題を<笑>してるんだっていう話ですけどねはい<笑>まあそんな話を閲覧一名の人に YouTube ライブの閲覧一名の人に聞かせながらながらながらやっていきたいと思いますけどそう必ず YouTube ライブに一人一人誰かいてくれてるんですけど いつも誰だろうって思いながらずっと見てるんだけど結局ねコメントもなく何もなく終わるなんなんだろう<笑>まあいいんだけどね<笑>いいんですけどはいというわけでまあね、まあ、最初の30分は YouTube ライブでって言ってたんですけど YouTube ライブとも同時配信でって言ってたんですけどワンチャン30分で終わる 可能性があるという、この配信でございますが。いやーね、ほた、あー、バスタテイ。<笑>普通に名前を、さっき、さっき名前伏せたのに<笑>、普通に、普通に名前を言ってしまうところ。いやーね、まあそんなツンデレの子を、ツイッターでいじると、いじってて、とても面白かったな、なんていう話をしながらも、 しながらもなんか身のある話をしたいなとも思うんですけど結局ツイキャスのコメントも来ないから身のある話もできないとじゃあ自分から身のある話を振ろうかって言っても独り言のようにしゃべろうかと言ってもですねなかなかそれも難しいわけでそういや世間は世間んそういや世間はっていうほどでもないけどあれですね 学生は夏休みですね。そろそろ、まあ、夏休みに入る前のテストが始まってくる的ない嫌な時期になりましたよ。まあ別に俺はいいんですけど。<笑>正直、正直テストでも別に楽勝じゃねっていう人だから。うん、マジで。 今時の私立文系の大学のね、テストなんてほんと楽勝だから。マジ楽勝。これ言うとね、なんかね、たまにね、こう言ってくる人がいるわけですよ。このね、いや、どうせクネさんは頭がいいからそう言えるんだ。みたいな、みたいなね、みたいなね、ことを言ってくる人がいるんですよ、たまに。たまにいるんですけど。 あの、あれ、大学にもよるけど、俺の言ってる私立文系の大学は本当にちょろい、テストが。<笑>テストがちょろい、本当に。だってね、テストの一週間前の授業に、まあだから、まあ一回前、だから、なんだろう、来週テストだよ、みたいな授業の時に、なんか、問題が、問題を教える、何問か教える、みたいな、会を。 儲けてて、それでなんかやるんですけど、なんだよそれっていう甘。甘すぎだろっていうね、本当に。いや、俺はどっちかっていうと、なんかバカみたいなチャラチャラしてて、もう授業数回しか出ませんみたいな人は、どんどん落としてほしいんですけど、なんかそういう教授いなくて。いや、せめて来いよっていう。 まあ ね,、まあ、ねそんなそんなこんなこと言ってると、ね、またねなんかお前はなんか真面目だからどうたらこうたら真面目じゃねえ最低限度だわこれみたい な, <笑>、うん、なんか13回のうちうちの大学5回休んでも一応テストは受けれるみたいなやつが大学の規則であるんですけど その規則すら別に守んなくていいよみたいな教授の人って本当に、本当に何なんだろうなって思う時がありますね。うちの大学はダメですね。<笑>うちの大学はダメですねという結論に至りました。<笑>テストの話っていう。いやー、本当ねー。いやー。 そう、今日、マック行ってきたんですよ。で、マック行ってきて、あの、カルピスのマックシェイクをね、飲んできたんです。そう。で、なんか、これクーポン使えんのかなと思って持ってったら、あの、セットにつける場合は、なんか、使えませんとか言われて、はーってなって、いやー、みたいな感じになって、もうなんか、シュンってなって。 せっかく持ってってたのにみたいな。<笑>せっかく持ってきたのにってなって。ああって。で、まあ、じ ゃ, じゃあ別にいいです っ, つって。出したクーポンをそっとしまって。で、友達にも勧めてみたんだけど、カルピスマックシェイク。俺は好きじゃねえって言われて。ああ、そうか。ってなって終わったけど。 単品じゃなきゃって、カルピスのマックシェイクだけ単品で頼むやついるかよ。<笑>俺正直マック、マックを食事するとこ し, としか見出してないからさ。もうさ、単品、カルピスマックシェイクを単品でなんて頼むときは、人と会ってなんかちょっとゆっくりしたいなーっていう時ぐらいしかないわと思っ て, てさ。なんかシュンってなってるんだよね。まあまあまあそう。 ことももありながらもねいやーなんだろうね人来ねん何<笑>だろうねツイキャスめちゃくちゃ人来るときと人来ないときあるんだけど何なんだろうね<笑>もう定着した視聴者さんがねあんまいない正直悲しみ なんだろうなんか俺の周りねなんだろう自分自分が配信することをことを考えてなんだろう人の配信を見に行くっていう人があんまいない気がするっていう、まあ、気がするだけかもしれないけど私違うよっていう人俺の周りにいるかもしれないけどさ見るんか見るんか なんか自分の配信しか行かないよみたいな人か、どっちかなんだよね。極端。両極端。なんか俺みたいに配信もして人の枠も行くよみたいな人が少ない気がします。まあ気がするだけだからわかんないけどね。わかんないけど。ツイッターのフォロワーだけで言ったら俺1000人ぐらいいるからさ。その人たち全てが全て全員そうかと言われれば多分違うと思うけど。 このさ、キャスでよくある閲覧1になってすぐ0になるっていう、ね、悲しいよね。<笑>悲しいよね。この話もう何回もしてる気がするけど、悲しい。なんか、あ、顔出しだけっていうコメントぐらいは欲しいみたいな。<笑>うん、そのコメントあればだいぶ違うのに。 まあそんなことを思いながらね。いや。うわーい。あこんばんは。<笑>ポポモチタさんも<笑>。いやポポモチタさん。いやポポモチタさんがポポモチタさん。おいおみちゃんなんか押せんだよな、このおろ反応速度は。どうした、ポポみちゃん。 棒読みちゃん元気かい<笑>元気かいっておかしいけど、機械に対して、機械に対して話しかけるこれほど心が病んでるような人はいない。あ、別に僕今病んでませんよ。自分で言っといてなんだけ<笑>病んでませんよっていう人は多分病んでないと思うんだよね。 多分病んでるよって何、病んでるよとすら何も言葉も喋られ、喋らなくなった瞬間に人は病み始めるんだと思うんだよ。なんだこの変に深い話は<笑>。いやポモチタさんの聞き語りを隙間時間にちょっとずつ聞いて、この間すべて聞き終わったという。 あの曲が良かったあの曲って言われてもわかんないかもしれないけどあのあの曲だよ!「チャララララララララタラララララタラララララタララララッタラララララララララッタララッ<笑>か「なんちゃらな夏つったらららら」タラララララララみたいなやつ<笑>曲名を覚えてな い, っていう 忘れないだったかなチャラララ忘れないとかな。なんかそんな感じの歌詞だったのを覚えて。<笑>すげえ断片的。<笑>シークレットベースですね。ああ、そうそうそう。それかな多分ね。うん、多分そう。多分そう。うん、多分ね。きっとね。 えっとねまあ、こんないい加減な句の意味ですけども。はいはいみなさん、火曜日2018年7月17日火曜日になりました。えっ、ー、と、今週、まあ、月曜日から数えて今週2日目でございますけども、みなさん頑張っていきましょうよっていうね。はい、火曜日です。 火曜日でございます火曜日ですよ。いやー、火曜日です。火曜日はですね、まあ完全に個人的なものですけど、その僕、学友会っていうとこに、まあ大学の学友会に入ってるんですけど、そこの定例会がある曜日なんですよ。まあだからね、気合い入れていこうかななんて思ってます。<笑>知らねえよ、つってね。つってね。<笑> お 前, のお前の学友会の定例会なんて知らねえよっつってね<笑>なんだっけなんかヘキサゴンもうとっくの塔に終わったねヘキサゴンはね<笑>お前どんだけ古い話しとるんやってね、うん、はいまあそんなそんなツッコミがあったりしてね<笑>なんだこのだるい流れは 自分で始めといてなんだけど、これだるいよね。流れ<笑>この流れだるいよね。って言ってね。言ってね。なんかありましたっけ夜七時夜七時全然思い出すね。 今, 日の今から19時間後に開始する。ーーんるなえー、すああ、なんかわかる気がするけど、俺この頃テレビ見ないからわかんない気もする。どっちやねーみたいなね。<笑>東大の人が出るクイズ番組は頭よさげだよ。 いやー東大の人が出てくるやつ。 面白い面白いクイズ番組ってあるんだね。<笑>あるんだねっていうのもおかしいけど。問題が面白い。ああ、そういうね。なんか、あこういう考え方ねっていう面白いですね。多分。 俺が読み取るに。めちゃくちゃめちゃくちゃワンテンポ遅れて棒読みちゃんが発動するからなんとなくなんとなくこ れ, これなんでこんな反応速度が遅くなったのかよくわかんないけどある時からめちゃくちゃ反応速度悪くなる。 俺の PC の問題だろうか。いや、けど、Core i7 の4700積んでるからな。そんなことはねえと思うんだ。ちょっと待って、このパソコン4700だっけえー、っと。 あ6700全然違ったむしろ低スペに持ってた6 7 0 0ブ7の6700メモリが16ギガいやー自作だからね思いっきりよく組み立ったいやー いいねクイズ番組いやポポモチタさんの弾き語りはとても良かった<笑>そればっかりだけどさっきからうんまあ、正直で、ね 俺、話が面白いやつと声が好きなやつぐらいだからね、ツイキャスで。なんか、まあ仲良くしてるっていうか。まあ自分が付き合ってて面白いなって思う人と。あ、面白い、面白い部類の人が来た。面白い部類の人が来た。そう。面白い人と、なんか、 なんだろう声がかっこいいなーとか声がかわいいなーとか声が綺麗だなーとかなんか声に特徴がある人をまあなんだろうサポートだったりとか絡んだりと か, ま, だ ま, だうか、うん、まあギターをもっとあれかな練習する感じかな。 カズランが来たどうも。うんカズランがコラボをしてん。どうもー。セミがたくさん鳴いてます。そうか。田舎だねー。<笑>セミが鳴いてれば田舎ならば東京も田舎だぞ。オッケー。日本は田舎だ、ヤッホー。<笑> 日本全日本は田舎先進国は田舎なんじゃ先進国は田舎あ新たな定義が生まれた<笑>なんでこんなにセミが鳴いてるかっていうとね、うん、俺はゲーセンの駐車場にいるからなんだよね駐車場かい<笑>ゲーセンにゲ ー, ゲーセンに行ったらまあうるさいからな、ね、そもそもゲ ー, ゲーセン入るときにあっ久さんが分け合ってるゲーセンでゲームして さすがにゲ ー, センでゲームしながらコラボ上がるようなことはしないよさすがにねさすがのカズランもってやつね<笑>そうゲームしながらコラボ上がることでおなじみのカズランだけども<笑>ゲームセンターのゲームは別だよああ。叩く音が激しいから確かにすげえよあのねもうねうん 笑えたんだけどね、俺さっき体育館に当た二27万点取ったそれが高いのかどうかもわからないクソ低くすぎてね笑いそうになったあそういうことあポポムチタさん女の人だと思ってたんだってカズランのことをえカズランはここ<笑>思ってたらしい気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い<笑> っていうねクオリティが若干下がったような気がしたスティッチをねやってくれましたけどあのちょっとね頑張ったらね頑張ったらクオリティ下がるんだよ頑張ったらクオリティ下がるってどういうこと<笑>適当に や, やればやるほどクオリティが上がるってことそうどういうことち ょ, とちょと<笑>あの頑張ってね で, でかい声をねやろうとするとね、うん、クオリティが下がるのあーそういうねそうそのまま出せる 声の量でやればそんなに下がらないと思ってる。だってさ、あれじゃ、スピーカーだって音でかくすればするほど音質下がるじゃん。そんなもんだよ。おおう。ニッ<笑>チはニッチは頑張ると音割れするもああ、そういうね。うん。分かんねー。ということ で, <笑>ってことで、ね、そういうねっつったけどわかんねー、えー。女の人だと思われたけど、実を言うと男の人で。 がっかりさせてしまううであろうカズランです<笑>がっかりはしてないと思うよ別に<笑>がっかり多分ポポポチタさん別にがっかりはしてないと思ういや女の人だなと思ったらまさかの男の人残念でした<笑>なぜそこで無駄に煽るんだよ<笑>残念でしたといえばさ、うん、あの 後ろで腕が届かないのねっていう<笑><笑>あったなあったなそんなの<笑>いやアイコン可愛くて確かにアイコンは可愛いそれは思うアイコンはね書いてもらったんですよあれなあのえっと伊沢湯さんじゃなくてえっとあ の, ゆきのちゃんだよ、ね、そうだそっちそっちそっちそ馬ちゃんにね書いてもらいましたよ馬ちゃん注文は どういうの書いてほしいっていう注文が、あの紫色のクマ書いてくれって言ったらね、クマに食われてる少年を書いてもらいました。<笑>確かに食われてる、これよく見たら。アイコン変えた方がいいかな。いつまでも、馬ちゃんの絵に頼り続けるのもよくないかな。やっぱ自分で書いた絵にした方がいいのかな。<笑>いや、やめろ。やめろ。<笑>調子乗ってるミッキーだけはやめろ。<笑> 調子乗ってるミッキーはやめろ、マジで。俺の、俺の笑いのツボを得てる、あの、調子の乗ってるミッキーだけはやめろ。あのー、あの絵はね、新作です。今まで描いた絵の中で最高傑作です。いや、本当に。あの、笑いを取るっていう意味では、本当に傑作だと思う、あれ。あれ、いいでしょう。調子乗ってるミッキーはやばい。 いや多分調 子, 調子乗らせる気なかったっていうその事実も面もい、ねね、<笑><笑><笑>ダメだダメだいつまで経っても面白い<笑>あのね人が真剣にやってる姿が結構面白いっていうのはすっげえ面白い<笑>そう いやー、まじ、まじ、ここでキャスがにしておくべきだと思う。ちょっと待ってね、運転中だから。運転中なのかい<笑>いつものことじゃないか。いや、まあそうだけど、何かやりながらは確かにカズランのお箱だけど。あの、俺ね、キャスに集中ができないの。まあまあキャスってまあ集中してやるなんて、まあね、珍しいと思うあのキャスを だけやり続けるっていうのができなくて。だから家にいても基本キャ、キャスを開かない。なぜなら。集中できないから。そういうね。いや、ポポもちたさんに。アカウント画像、かわいいですよって言われてるけど。よし。画像変えるぞ。はい。こいつ<笑>どう見ても調子乗ってるんだよな、これ。<笑> もうね、自分で書いてね、笑ったこと、ね、<笑>なこれ<笑> <笑>そうそうそう微妙に微妙にミッキーなんだけどさ微妙に調子乗ってるんだよな<笑>ダメだいつまでとっても面白いこれ<笑>今日はいつも以上にさんにこの映画を受けてる<笑><笑>調子乗ってるんだよなこれ<笑>いや<ー笑>どこが悪いんだろうねこの絵 顎、顎が鋭いんで。それだよ、顎が鋭いのがダメ。口、口がなんかもう完全に三角じゃん。それがダメなんだよ、なんか。<笑>そうなのか、じゃあ次。もうちょっと、もうちょっとなんか、あの、丸っこく半円型みたいにすればいいんだよ。なんか変に三角形っぽいから。<笑>しかもね、このミッキーね、ミッキーを見ながら描いてこれだからね。うん、<笑><笑>ダメだ、こりゃ。 ダーめだこりゃもしかしたらなんだけど、うん、俺はこのミッキーの絵を見ながら、自分でまたミッキーをかけばちゃんとしミッキーがかけるのではないか。いかいや余計調子しのりそう。計調子余計調子のりそうだけど。でも、いろいろあるじゃん。ゲームにしろ、映画にしろ、第一作が一番面白いってやついで あ, あ、そのパターン。だからこれは。 2回3回と書いていくとどんどんつまらなくなっていくミッキーだからこれが完成された形だそういうねそうこのさミッキー書いたさ紙もなくしちゃったしさもったいない<笑>、ね、なんかのね裏の紙に書いてんだよね俺基本あなんかの裏紙に書いて書くじゃんでそううのの置いておくとなんか扇風機に煽られて下に落ちたりするともう完全に裏側が見えて ただのゴミだと思って捨てちゃうの、うん、その結果紙絵がなくなるのいつもねそういうねそういやほんとにこれこれ俺もうほんとに大好きなんですけど<笑>いつ見ても笑えるんだもんこれ調子乗ってるなーっつってマ<笑><笑>クノさんこれキャスガンに使っていいよ<笑>データちょうだ い, <笑> ツ, イいツイッターツイッター DM でツイッターの DM でデータちょうだい<笑> 何かあった時に見返して笑っとくわ、ね、自分一人であの。ちょっと落ち込んだ時にこれでも見 て, られてもらえたら幸いだな。<笑>うん、そ, れ そ, うそうするわ。うん、でも他にも別に俺、他に書いたいもあるんだよちゃんと。まあね。まあ、ち, ゃんと書い<笑>ちゃんと書いても俺クオリティーなんだけどさ。<笑>これ<好>き、<笑>しょうぼい。<笑>しょうぼいな。安<笑>っ。 ぽいコロスケ出ててきたぞもうはい、というわけで、30分なので枠更新1回します。はい。はい。はい、というわけで、えー、YouTube ライブの皆さんは、ここで、ここでお別れとなります。ということで、お疲れ様でした。じゃあね